それではテキスト第 2.3.2 説の多倍調整数と単精度整数の乗算に進みます。えー、先ほどの話から今度はあの、まあ、多倍調整数同士の乗算を考えていくわけですけれども、えー、まずそのいきなり一般的な多倍調整数同士の乗算を考える前に、えー、と前のステップとしまして、えー、とまず多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズム もしくは計算量の見積もりから始めることにしたいと思います。そこでまず単成の整数同士の乗算についてその様子を見ていきましょう。今、x 和と y をともに整数としまして今、1ワードを n ビットと仮定しますけれども、x、y とも n ビットの数とすることにします。 でまあ、このビットというのは今、その二進数での桁数というふうにも考えていいわけですが、まあ、一般的に、その x が n 桁で y が n 桁の整数でしたら、それらの積 xy というのは 2n 桁の整数になるだろうということを見積もることができます。でその考え方に基づきますと、まあ、x、y がそれぞれその1ワードの長さを持つ整数であるときには、まあ、xy は えー、と2ワードになりうるということはその xy という計算結果をかくあの正確に格納するためには、まあ、あの2ワード分のメモリが必要であるということが分かります。そこで、えー、とこの授業で扱う CPU ではその単精度整数同士の乗算を、えー、と次のようなモデルで、えー 進めるというふうに仮定します。えっとまあ こ, えっと、こちらはですね、その x、y、与えられたその x、x ですとか、それから y を格納するまあレジスターですね。あのこのような箱の形で表されておりますけれども、まあ、これに対して、その x と y の積を計算して、このようなけあのメモリに格納する。で、さらに、 この z というレジスターにあるその1ワードの値を加えた演算を一通り行うということにします。で、えー、ここでですね、その x と y の積のこの xy、結果を xy を格納するためのその上位のワードを保持する装置としまして、補助演算装置というのを用います。 えっ、ー、と、まあ、以前ですね、補助演算装置が出てきたときには、まあ、1か0の1ビットの情報を保持する補助演算装置だったんですけれども、ここではその1ワードの、あの、整数を保持する補助演算装置というのを考えます。でそして、え先ほども述べましたように、あの、1ワードの数 x と y の積を取りますと、で、これが一般には2ワードの、あの、数 xy ということになりますので、え、この xy の、 うちですね、この解の、えー、とワードはこの、まあ、xy のレ、まあ、ジスタに取っておきまして、まあ、上位の桁をあのこのような形で補助演算装置に格納します。でまあ、この補助演算装置はガンマという名前で呼ぶことにします。でそれからこの xy の計算結果に、えー、さらにこの z という1ワードの整数を加えた結果を、まあ、こちらの解桁ですね、えーと。W という 名前の1ワードのレジスタ、メモリに収めることにします。で、えー、このとき、この xy プラス z をですね、これらのそのワードので表しますと、これはのワード、各ワードの値を使って表しますと、これがガンマ ×2 の n 乗プラス w という形で表すことができます。で、この一連の計算によってですね、あのまあ x と y それから z の値から、えー、と計算結果の上位桁ガンマと下位桁 w を得ることをこの xy プラス z からこの w とガンマの組みにその計算結果を代入するということでこのような形の式で表すことにします。 それでは実際に多倍調整数と単精度整数の乗算の手法について例題を取り上げて見ていきましょうでここでは A を多倍調整数としまして B を単精度整数としますで A はこちらにありますように A0 から A3 の4つのワードからなっている数としまして、まあ、それであと B は単精度整数ということにしますでこの場合乗算の仕方としましては その先ほどの1変数多項式と同じようにこの a のですね各ワードを上位の位からワードから a3a2a1a0 という風に並べましてそれに対してこの単成度数の b をですねそれぞれのワードに順番にかけていくという形をとります。でまず最初にこの a のですね最下位のワード a とそれから b の 乗算を計算しますと先ほど の, そのまあ単精度整数同士の乗算のモデルを用いましてえとこの計算結果がまあ A0B とそれからえと上位のワードの部分がガンマ1ということになりましてでこの上位のガンマ1というのをまあ次の上位の桁ワードに加えていくことになります。でえとあとはえ順番にですね その例えば B と A1 の積を取ってでこれにガンマ1位のワードからの繰り上がりのガンマ1を、えー、加えた結果を、まあ、A1B と位、えー、のワードを A1B、えー、それから上位のワードをガンマ2としまして、えー、今度ガンマ2をさらに、えー、次の上位の、えー、とワードの、えー、繰り上がりに用いるという形でこう順番に、えー、と次の桁は A2B とあのあと上位のワードはガンマ3と3とでさらにえ次のところでは、えー、と次の上位のワード最上位のワードでは A3B と、えー、ガンマ4の上位のワードということでまあ最終的にはこの計算結果の各ワードというのは、えー、と値の低い方から小さい方から A0B A1B、えーえー、とあ A0B とあと A1B プラス ガンマ1 A2B プラスガンマ2 A3B プラスガンマ3ということになってまあ一番上のワードにはこのガンマ4が出てくるという形で計算ができることになりますそれでは多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムを示しますここでの入力は A と B という整数なんですけれども まあ A がこちらで表されますような多倍調整数 で, で、で、えー、長さがまあ K ワードですね。あ, あ K ワードで表される多倍調整数です。それからあと B があの単精度整数です。でこれに対して出力としましてはとえー、と C イコール A かける B ということで、えー、と C はこのように C ゼロから Ck という K プラス1ワードで表される多倍調整数を返します。 以下の各ステップごとの動きを見ていきましょう。えー、とまず最初のステップでは、これ、ガンマ0に0を代入しています。えー、とこれはあの補助演算装置として、本来はあのまあ使わないえと変数なんですけれども、これはあの以前ですね、多倍調整数の加算の部分でも行いましたように、以後の処理を統一的に書くために、このガンマ0という変数を導入したことに注意してください。 で次に、えー、と2番目のステップでは、えー、と変数 i に関するあのループが出てきます。で i はあの、えー、と動く範囲は、ま、0から k-1 まで、えー、と 1, 1ずつ増加しますので、まあ、あの合計9回のループということになっております。で、まあ、その中で、えー、と行う動作というのは。あの 各です、ね、A, A, A, A 多倍調整数 A の各ワードの AI とそれから B の積に、えー、と下の桁からの、A、ワードの繰り上がりガンマ I を加えたこの一連の演算をですね、えー、この計算結果下位のワードが CI それから上位のワードがガンマの I プラス1に来るようにな、まあえー、と1回のこの単精度の乗算を行うと。 いうことですで。まあこれを合 計, 計回繰り返します。で、えっ、ー、とまあこのえっ、ー、と二番目のステップのループが終わりましたら、えー、最上位えー、桁最上位ワードですね。最上位ワードとして当ててきた値のガンマ系をえ C 系変数 C 系に代入します。この C 系というのはえー、とこの出力の多倍調数 C のまあ最上位のワードです。で、まあこれが終わりましたら。 4番目のステップで C0 から C9 を並べた形でこの出力 C を介してアルゴリズムの動作が終わります。それでは多倍調整数と単精度整数の乗算の計算量の見積もりをしていきます。でまあ、今回これらのアルゴリズムの一円のステップの中でその まあ計算量の見積もりに関連があるのがこの第二番目のステップです。でここではその変数 i に関するえっとループが行われておりまして、まあその回数はあの計回ということでした。でそのえっと各ループの各演算の中でですね行われているその一足演算を見ますと、まず a i かける b を計算するまあ乗算が一回、それから この AIB の結果にこのガンマ I を加える加算が1回行われていることが分かります。ということでこのアルゴリズム多倍調整数と単精度整数の乗算における計算量はオーダーの K で見積もることができます。でこの K というのは入力にありますようにこの入力の多倍調数 A の長さでしたので。 ですので、えー、とこのオーダーの計というのはオーダーの、えー、と A の長さで見積もることができます。ですなわち多倍調整数と単整度整数の乗算、まあの計算量は、えー、この場合入力となるあの多倍調整数の、えー、と A のですね長さに比例するということがわかります。えー、それでは以上の結果を踏まえまして。 テキストの第 2.3.3 節の多倍調整数同士の乗算に進みましょう。まずここでは多倍調整数同士の乗算をですねこう例題を見ながらその乗算の手順を見ていきたいと思います。この例題では多倍調数としてまず A それからら B とといいう2つのの多倍調数が与えられているものとしますで、えー、と A の長さはこちらにありますように、えー、と5ワード一方で B の長さはこちらにありますように2ワードの多倍調数であるものとします。で、えー、と実はあの多倍調整数同士の乗算というのは先ほど見ていきましたその一変数多項式の乗算と非常によく似たところがあります。このように 我々がよく用いる筆算を使いまして A の各ワードをです、ね、上位のワードから順番に配置していきます一方で B のワードも上位のワードから順番に配置しましてで各ワードの桁をですね揃えておきますでそしてまず最初のステップではこの多倍調数 A の各ワードにその b 多倍長数 b のま階のワード b 0を順番にかけていく操作を行います。まあ、計算結果が今このレーザーポイントでしました行に格納されるわけですけれども、まここではその多倍長数 a の多倍長数とそれから多倍長数 b の階のワード b 0という単精度数の乗算が行われます。 で同じように今度は次に多倍調数 A に対して多倍調数 B の上位のワード B 1ですねここを使ったその多倍調数と単精度数の乗算が同じように行われます。で最後にこの2つの途中経過途中結果をですね加えることでこの計算結果の C6 から C0 というワードを得るわけですけれどもここの 加算はですね全部これ多倍長数と多倍長数の加算であることに注意をします。で以上で見てきて分かりますようにこの多倍長数同士 の, その筆算による計算というのは一変数多項式の筆算による計算と非常によく似ていることが分かると思いますが一変数多項式の乗算になくてこの多倍調整数同士の乗算にあるものといいますと この各ステップの多倍調数と単成度数の乗算の中でその単成度数同士の積を計算した時にこの桁上がり繰り上がりがこう生じうるという点に注意してください。まあ、この部分がそのと多倍調整数同士の乗算が一線乗多公式同士の乗算と異なる点ですので、まあ、この点に注意してください。 それでは多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムを示します。えっと多倍長ここではその多倍調整数同士の乗算としまして、入力としまして、えっとイ A と B というあの二つの多倍調整数が与えられているものとします。入力 A はこのような形で与えられまして、えっとワード数は k ワードです。一方で入力 B はこのような形で与えられまして、えっと B のワード数は m ワードです。 そして出力としまして、ま A と B の積であります C ですね。この C をこちらの形で表される K プラス M ワードの多倍調整数で出力することにします。以下各ステップの計算の順に見ていきます。とまず最初に最初のステップで、ここであのま A にですね、多倍長数 A にその多倍長数 B の再開 のワード b0 をかけまして、で、えっ、ー、と c0 から ck という多倍長数を求めておきます。で、ここではその多倍長数と単精度数の乗算を使うことに注意してください。えっと次のステップでは、と変数 i に関して、これ i を1から m マイナス1まで1ずつ増加させながらあのループの演算を繰り返します。で、えっ、ー、とこれは えー、とまあ そ, のそれまでの計算結果のまあ Ci から C の k プラス i マイナス1までの多倍調数に対してこの多倍調数 A とそれから多倍調数 B のですねえーとワード Bi をかけた結果をうんと新たに加えていくという計算の繰り返しです。 でここではその a と bi の乗算には多倍長数と単精度数の乗算を用いることに注意してください。でこのステップ2の計算が1から m-1 までですね i が1から m-1 まで合計 m-1 回繰り返されます。でこれで一連の計算が終わったところで。 えー、と計算結果の c0 から c の k+n-1 の各ワードをこのように集めましてで多倍調数 c として計算結果を介してこのアルゴリズムの動作が終了します。それではこのアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきましょう。まず各ステップごとにその まあ、あの取得演算に関するあの計算量の見積もりをしていきます。えっ、ー、と、まず最初にえっ、ー、と、一番目のステップですけれども、ここではあの。えっ、ー、と、多倍 A, A. と B. ゼの。ですね、多倍調数 A. と、それから。多倍長数 B. のうち、最。下位のワードの B. ゼの掛け算をしておりますけれども。えー、これ、あの多倍長数と単精度数のあの乗算になっています。で、えー、その。計算量は先ほどの見積もりから。 この a の長さに比例するとオーダーのベンクスの a という結果になっております。で、えっと、次のステップでは、まあ、i に関するループがありましてでこれはあの i が1から m-1 まで1ずつ増加しますのでこのループの回数は m-1 回であるということがわかります。で、えっと、このループのそれぞれの繰り返しの中での演算を見てみますと これはあの多倍調数 A にそれから多倍調数 B のワード BI をかける多倍調数と単精度数の乗算であることが分かります。で、えー、とそのまずこの多倍調数と単精度数の乗算にかかる計算量が、えーとまあ、A の長さ分のですねオーダーの A の長さ分の回数の乗算が入っております。で次に、えー、とこの結果をですね も、えー、ともとの Ci から C の k プラス i マイナス1という多倍長数に加えるという加算があります。でこの加算はですねこの加える多倍長数の長さに比例するわけでこの加算に関してはこの a の長さに比例する計算量ということになります。ということで、えーとまあ、合計の演算 の計算回数 の, あの和を取ります と, えとステップ1があのオーダーのレングス A とそれからあのステップ2はあのこの加算と乗算がありますけれどもえと実質的にはこれあの両方を加えてですねその計算量はオーダーのレングスの A ということに見積もられますの で, でこれがえとステップ2ではループ N プラス1回ですね N プラス1回分のこのオーダーレングス A の演算 でえー、とそれにステップ1でのオーダーレングス A の演算ということでその合計ですね合計を出す と,、えー、と my のレングス A という演算回数になります。えっ、ー、と一応あちなみに、えー、とステップ3はこれはリターン分ですので 計, あの計算量には含めません。でこの 先ほどの話に戻してオーダーの m, m 倍のレングス A の計算量なんですけれどもこの m は何だったかというと実はちょっと今隠れてますけど B の長さだったわけですね。ということでこの、A、m をこの B の長さに置き換えますとこの多倍調整数同士の乗算の計算量はこの与えられた多倍調整数 A と B のそれぞれの長さの積に比例していることが分かります。 でこの計算量というのは実は先ほど説明しましたその一変数多項式同士の乗算の計算量が入力多項式の次数の積に比例するということに対応というか類似していることが分かるかと思います。